もしかしてその天然の性格のまんまでボケやった方がしっくりいくんじゃないかえっていうかさ常夏って何で真冬がツッコミなのえあれなんでだろう<笑>特にないんかい